2月24日、金曜日に放送される。同作は、連続テレビ小説、お帰りもね、NHK 総合などを手掛けた脚本家、足立直子氏による、切なくて温かい、ファンタジーラブストーリー。数奇な運命に翻弄、翻弄されながらも奇跡を起こそうとする3人の姿を完全オリジナルで描く。主人公、ゆ衣に関わる登場人物を演じるのは、同ドラマには、主人公、相馬ユイ 井上にプロポーズしようと心に決めた矢先。不可解な事件に巻き込まれて幽霊になった男、鳥野直樹を演じる佐藤健也。そんな二人の運命に寄り添わざるを得ない刑事、大ォズミ・を演じる松山健一も出演。また、ユイを助けたことで知り合ったいし、そうかえ、孫波ヨンをシムウニョンが演じるほか、板倉敏幸、カリナ、平岩氏、春風亭翔太。 荒川よしよしら個性豊かな面々がストーリーを盛り上げる。以下、ネタバレを含みます。譲り、涙の訴えに、もっと好きになったの声。2月17日に放送された第6話では、直樹にまつわる新たな事実が明らかになる一方で、未だ正体がわからない、シーちゃんこと、武藤千チ河野ミスズが犯人候補に急浮上。そんな中、譲りの涙の訴えに胸を打たれる視聴者が続出した。直樹に、 ウ住ズミさんさ、ユイのこと好きなんだろと言われると、言葉を濁す譲り。しかし、気持ちを誤魔化していた譲りのシーンは、鳥の直樹のことだけをただひたすらに愛している彼女のことが、すごい素敵だって思っちゃったんだよ。あなたのことを好きな彼女が僕は好きなんだというものだった。譲りのまっすぐな言葉を受け、だから、好きなんじゃんと返す直オの声は、少し震えていた。このシーンに対して、SNS 上では、 ピュアコミ、軽さが冴えててもっと好きになった。優しい譲りにほろっと来てしまう。切なく熱い友情に涙が止まらない。二人の気持ちを思うと苦しいなどといった声が上がっていた。また、りょ近藤千尋とリオう、カリナによる事件前のやりとりも話題に。買い物依存症であったりょは、ちいちゃんから金をゆすっていたことが発覚。リオは、 ちいちゃんに関わらせないためにも、直オから返してもらう500万円を、り家に渡すと約束をする。しかし、1月12日にりょが再びり家の家を訪ねると、り家は何者かによって、すでに殺されていた。次回、第7話では、利用を追った直オがある場所にたどり着く。加納恵めみから忠告を受けた譲りは、第7話あらすじ。第7話は、利用を、かいなを車に乗せた人物が直オに、 佐藤健を殺した犯人なのではと、ゆい、井上真央は息通りをあらわにする。一方、突然倒れた譲り、松山健一は病院で受けた検査の結果、偽性脳腫瘍の可能性があると告げられていた。ただの頭痛だと楽観視していた譲りだが、加納恵、平岩氏から、幽霊である直樹とこれ以上一緒にいるなと忠告される。そんな中、李桜の行方を追っていた直樹は、 リオが連れ去られた場所や、そこで見聞きしたことを譲りに伝える。譲りは直木の証言をもとに単独で捜査に乗り出す。さらに、幽霊の原田や生、い、菊池林子が現れ、譲りにある頼み事をする。という物語が描かれる。リオが怯える、ちいちゃんの存在にファン、怖すぎるの声。公式ホームページなどで見ることができる予告動画は、加納恵ぐの、幽霊に命削られてるの。という声からスタート。 ゆずりが、樋口さんだって幽霊でしょと尋ねると、樋口が、問題は直樹なの、と返す場面や、加納恵みの、ゆずりと相性ドン引き者なの、と必死に訴える声も。また、ゆいが、直おとは会わないでください。今までありがとうございましたと譲りに告げる姿も。その言葉を受け止めるゆずりの表情は、悲しみ、一色だ。さらに弥生、やよい、池ちが涙するはよん、しむに、 本当に申し訳ありませんでしたと頭を下げるシーンや、千をコウノがユイが映る写真を見せながら、この方も全然変わってなかったと微笑むと、リオ、カリナが、もうやめて、と怯える様子も、動画は、ユイが何者かに襲われ、ナオキが、誰か、誰か、と叫ぶシーンで幕を閉じる。予告動画を見たファンからは、新しい幽霊が気になる、弥生さんはハヨンさんに会いに来たのね、シーちゃんがユイも狙ってる。 しよこすぎる。そうか。なおきはどんなに守ってあげたくても無理だもんね。なおき、お願いだからゆいの笑顔が見れるまでは消えないでなどといった声が上がっている。金曜ドラマ、100万回、言えばよかった、第7話は2月24日、金曜日、夜10時放送。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。